さてさてさて、この動画が出た時は俺はもうすでに20歳になるんだがね。まあ、せっかくだから、えっと、背番号21を使った選手の歴史上最大5人のランキングでもしようか。それじゃあ、行くぜ。<笑> あ僕の歴史上最大100人のネタバレになるかもしれんからまあ少し手取り早く行くね。まずは5位で、ジョエル・エンビード。 モディス・マローン忘れてないが、まあ彼は21番としてのキャリアは他の背番号としてのキャリアを遥かを取る。ジョエル・エンビード。最近のエンビを見ている人たちはもう知っているはずだが、2014年にドラフトされて2016年まではプレイしない。そして、2017年から2018年のシーズンからは22ポイント10リバウンド以上の平均のシーズンばかり。 で、2018年からプレイアップするシーズンばかり。一回はとても残酷な終わり方ですごく残念でした。今日、NBA ドはもしかすると現在の NBA で最強のセンターかもしれん、ニコラヨキチと。四回オールスター、三回オールディフェンシブ。あと MVP 一つか優勝一つで歴史に名を残せるだろう。四位では、 もうすぐ俺の歴史上最大100人に出てくる選手。Mr. Dave Bing。デトロイトの選手として7回オールスター、3回オール NBA、そして1968年のスコアリングリーダー。1968年と1974年から1977年まで、ボブ・ランニャと共にプレイオフするんだが、まあ、イースタン・カンファンス・ファイナルズまではたどり着けず。 ホロフォイマーのポイントガードで、キャリアで平均22ポイント。そして3位。またもイースタンコンフォンス。ドミニック・ウィルキンズ。The Human Highlight Film。1960年で、パリに生まれて1960、1983年にアトランタ・ホークスによってドラフトされます。残りは歴史のもの。プレイオフでホークスとして51試合。 ホークスとしてレギュラーシーズンで882試合。キャリアで平均 24.8 ポイント。オールタイムスコアリングリーダーで16位。3回 MVP ランキングで5位以内に残るが、まあ一度も MVP を得られなかった。競 争, 競争がタフすぎた。1986年ではかなり MVP に近かったがね、30, 30ポイントの平均のシーズンで。 だが、ラリーバードはとんでもなかった。とてもいいキャリア。ホークスの歴史の最大2位の選手。さあ、このランキングのトップ2は、まあ、イメージでわかるだろうが、意義なし。まずは、ケビン・ガーネットからね。ミネソタ・チンバー・ウォールズの背番号21番としては、キャリアの全体の4分の3ぐらいだったね。そして、あいつらと優勝しなくても、みんなの尊敬を得られた。 サム・キャセル、ラ, レラトレル・スプリウェル、ステファン・マーベリーみたいな選手を8回もプレイオフまで引き継いで、1回はソフォーモーとして。2003年2004年はウェストで1位、58勝で。そしてもちろんその年は MVP。ウォールズとしては8回オールディフェンシブ、7回オール NBA チーム、10回オールスター。17ポイント10リバウンドの平均で、 歴史で最強の 2way プレイヤーのうちの一人として知られて、コートでの共同はとにかくすごく激しかった。そして1位、文句なし、チームドンカン。毎晩全力で勝ちに来るモデル。歴史でディフェンスで最もいい選手のうちの一人。DPOI なしの選手なら最強かも。完璧に近い19シーズン。 15回オールスター、15回オール NBA、15回オールディフェンシブ。これは歴史上最もキャリアで高いオールディフェンシブの数です。コビ・ブライアントやケビン・ガーネットよりもっと。5回 NBA チャンピオン。3回ファイナルズ MVP。2回 MVP。2002年と2003年。サンアントニオスパイスのダイナスティーのディフェンシブアンカー。チーム・ドンカンがいれば毎年 マイシーズンプレイオフ。プレイオフで5172ポイントで歴史上6位。プレイオフで2859リバウンドで歴史上3位。そしてプレイオフで568ブロックで歴史上1位。彼のスポーズがコービーとシャッキーのレイカーズを終わらせた。 そして彼のスパールズが、レブロン・ウェイド・ボッシュのマイアミヒートルズを終わらせた。歴史で最強のパワーフォワード、最強のスパーズ、そして歴史上最大10人のうちの1人に間違いない選手。しかし何よりも彼はロールモデルプレイヤーであり、非常に謙虚なスーパースターであり、集団の利益のためにエゴを 犠牲にしますどんなチームも夢見るであろうチームメイト沈黙の中で仕事しチームを最後まで導きます「いっ!」